今回は、プランクやデッドバグ、カエル足のクランチ、何よりも簡単で腹筋に効くやり方を紹介していきます。今回、たったの30秒で通常の腹筋の2倍効かしていくことができます。今回の動画を最後まで見ることで、どんな腹筋よりも簡単でお腹にすぐに効くやり方が分かってきます。一緒に動画を見て、やり方を知って頑張っていきましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、たった30秒で、簡単に腹筋にね、効かせられて、首も腰も痛くなく、お腹をへこませることができる、フロッグシットバグを紹介していきます。その名の通り、フロッグ、カエル足、シット、お尻をつける、バグ、虫のような動き、そのようなやり方の腹筋になります。今回、なぜ腹筋にしっかり効くのかそこはですね、 腹筋を同時ではなく右左分けて効かすからです。同時に効かせると辛くてできない人も多いです。そこで今回は体を右左寄せて片方ずつしっかり効かしていくのでより効かせられるやり方になります。今回たったの30秒ですができれば3セット行った方が効果的なので今回は1セットでやめても OK。 3セット全部やりきっても OK です。頑張っていきましょう。今回の腹筋をすることで、腹筋の腹直筋、外腹斜筋、腹横筋、3つとも効かすことができます。そして腹直筋も上部から下部まで全体的に鍛えることができます。一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を紹介していきます。寝た状態で、 足足を閉じて、足は90度です。ここから膝を開いて足の裏を合わせますできるだけ膝を開いて腰に隙間ができないように腰をつけるそうすることでお腹に力が入りやすくなりますそして膝を開くフロークにすることでお尻を締めやすくなるので下腹にも効きやすくなりますですが股関節痛い方は 広げすぎから少しだけ閉じてください。ですが、お尻と腰はちゃんと意識してください。これで、普通に状態を起こすと、首痛い方は10秒をキープできないので、片手で頭を支えます。右手で頭を支えて、左手で左の膝を触ります。体はまっすぐではなく、ちょっと寄ります。 真ん中からちょっと寄ることによって左側の腹直筋、外腹斜筋を意識して使います。同時に使うと辛いので割合を左側に意識することで10秒キープが楽になって左側にはしっかり効きます。反対も一緒です。左手で頭を持って右手の膝に体を寄せて起こして 体を起こして頭を支えて10秒キープラストは手は頭の後ろに添えて組まずに添えて体を起こして10秒キープこれで1セットです左右10秒真ん中10秒で30秒辛い方は1セットで休んでもいいです頑張れる方は3セットやっていきましょうお腹にマジで効きます そして腰も首も痛くないです頑張りましょう呼吸はふーッとすぐ吐くと10秒もちませんから口を尖らしてふーッとお腹をへこましながら口も膨らませながら腹圧かけてお腹をへこましていきます一緒に頑張っていきましょう膝を閉じたところから開く お尻を締める。おへその穴を自分の顔に向けるようなイメージです。腰をしっかりつけて、右手は頭で左の膝に体を起こします。それでは行きます。3、2、1、5、6、7、8、9、10。反対です。 いきます123456789そのまままっすぐ 12345678910OK、OK、それでは2セット目いきます321ゴー 12345678910半一、12頭しっかり備えて45678910真ん中1 2 3 4 5 6 8910OK、okay. いやー結構ねお腹が疲れてきたと思いますラスト3セット目頑張っていきましょう321512345678910本当に1 2二 三四五六七八九ラスト一二三四五六七八九九オッケーあー聞いたーって方はですねコメントよろしくお願いいたします今のでしっかり左右の 外腹斜筋を片方ずつ。そして腹直筋もまっすぐではなく片方ずつ効かすのでしっかりね効きやすくなります。そしてラストに正面。これでね、しっかりね、お腹全体効かすことができてます。3セット頑張った方はね、結構すごいです。でまあ私自身は数を数えていたのであんまり腹筋に効かなかったんですけど息をね、しっかり10秒間ってね、吐き切ったら 本当にね、数数える倍ぐらい効きます。腹圧がかけれますから。なので、しっかりね、お腹に効きにくかった方は、もっと息をね、吐いてください。そうすることで、しっかりお腹に効かすことができてきます。腹筋をしても、いつも腰が痛い、首が痛い、そういった方が改善できた腹筋だと思います。フログシットバグです。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。そして、しっかり腹筋に効いたよ だけど1セットしかできなかったよってそんな方でもいいです感想というのをコメント待ってますよろしくお願いします各種 SNS も行ってます説明欄にリンク貼ってますのでよかったらリンクのフォロー動画のシェアもぜひともご協力お願いいたします今回もご視聴ありがとうございました